ンチャどうもベトナムスギャル芸人 w ですよろしくお願いしますさあ今日はですね脱毛サロンにやってきました湘南美容外科さん<笑>日本の美容がこじめの体験できるよめっちゃすごくな い, いやすご い, いやこれをね、はい、やっぱやりに行きましたよああ我々日本人としてね日本人としてよく分からんけど日本人として紹介したいと思いますじゃあ行ってみましょうレッツゴー、うん 中に早速入ってまいりましたが、えー、日本人担当カウンセラーの唐澤さんに、はいはい、来ていただきました。 トイの脱毛はですね、はいまあ、個人差はあるんですけども、はい、だいたい6回から10回ほど受けていただきますと、はいまあ、ほぼ毛が生えてこなくなる脱毛になりますねああなるほど結構痛いってい噂を聞いたんですけどはいちょっと1回目は、はいまあ、痛みを感じる方もいらっしゃるんですけども、まあ、回数重ねるうちにほぼ痛みはなくなくると思います、はい、あなるほどまず、あ、慣れてきてから 慣,、はい、慣れてきてという。 毛が薄くなってくると、はい、そんなに痛みも感じなくなりますちなみにおいくらぐらいですか脇は1回15万ドンです安いめちゃめちゃ安いその値段だったら足取りあえず1回ちょっとお試しじゃないけど自分的にやってみようかなっていけるもんね確かに、はい、その美意識の長い女性だったり男性もね今増えてきてるしねベトナムもそう、ね、だからぜひちょっと僕が今トライしてみますんで<笑>、はい、見てどう思うか感じてみてくださいはい、がとうやってみま、はい、しょうただいまより 脇の誠実な毛が始まり と, <笑> と, とで。何？はい。めっちゃはずい。大丈夫ですね。はい大丈夫です。すごい日本語も上手で。浮気を揃われるなんてさ<笑>初めてだっけ<笑>恥ずかしいねなんか<笑>めっちゃはずいの、ね、よ。 美しくなるってそういうことだよね<笑>どういうこと<笑>レーザーで焼くっていう認識であってますか焼くはいはい。ーザーで毛を生やしてくださいねっていう風に指令を出すところを温めて、はい、そこを破壊していくような機械になりますはあ。ーでも生やすなよって怒るってことですね <笑>まだすてたっでなるほど<笑>じゃあっちょっと痛い。 えで、も我慢全然できるんでででできききるるる、はいえー、大丈 夫, で す, か大丈夫です、全然痛くないえあっあチ ク, チクチクチクチクしてるあっあーああきましたちょっと来てる。 場所によるんだよ、うん、あちょっと来てる来てる来てるでも耐えられないほどじゃないよ全然痛そうじゃない、うん、もっと俺あ痛い痛い痛いあだいぶ痛くなってきたいや嘘はい大丈夫です 嘘, 嘘ですこれいやでもね、うん、本当にちょっと痛いわ場所だそうこのね真ん中のところはやっぱちょっと力入る ちょっとお痛み強いところは長めにじゃなくて今みたいにワンショートで対応させていただきますへぇ、えー、なるほどいやマジで思ったより痛くなかったいやでもあれ脇があんまり痛くないところなんでしょいや脇は結構痛い痛いのはい脇がやっぱり濃いところなのでなるほどあれじゃあもう全部余裕なんじゃないいやもうそんな 余裕を言うな、ね、よ炎症あ、へ、え、ぇ、ー、え、これで肩脇終わり、肩脇を割りはやーいっぱいねーはい、はい、それは我慢するしかないから美ってそういうことだから、はい、そうよアムラの時代からそうだからねアムラは生足のミニスカだったんだよ冬でも おしゃれは我慢って言ってたからなこれで綺麗になれるのかな、うん、普通ヒゲやる時ってどんぐらい時間かかりますヒの夏毛は今している鼻下と、えー、顎, 顎下の範囲で30分ぐらいで時間は取ってるんですが少し早く終わる方もいらっしゃいます30分後には新しい自分に出会えるからな なんか減ってきてるわ。えー、なんかこ れ, これ気のせい、<笑>気のせい、気のせいだった。えー、気のせい。<笑>まあね、気のせいだったごめんえ。焼いても減らないってこと？どうもこの機械だとそうですね、あのの周期。はい。 で、あの抜ける時期っていうのが変わってくるんですけど今日も当てて、だいたい効果の実感を得ていただくには2、3週間ぐらいかかります、えー、そういうことなんですね、はい、なので、今これで毛を生やしてくださいね作ってくださいねっていうところを破壊しているので、はいはいはい、今伸びている毛が自然と抜けて 今新しい毛がそこから生えてこないっていう。そういうことです。じゃあ三十分後にはあなた何も変わってません。<笑>見た見た目は細胞レベルで変わってます。はい。唇の色素にもレーザーが反応してしまうので、あ唇は隠しながら消し差していきます。そっか、で唇がし白くなる。 ちょっとやけどしちゃう可能性があります。あ、そうか。あれ黒に反応するんでしょ う,、ね、うか。赤い黒いの反応します。え, ーえ？ああ。ありがとうございます。どう？痛かったです。いや正直脇よりマジで痛いわ。ええー。でもその伝わってこなかったから。え痛いね。喋れんから。い や, いやしで信じられない。 でその終わった今はもう痛いのいや全然俺そうなのうんその痛みが残らない全然全然うもうだからその一瞬よねピッてやられてる時のチュクッっていうのが強いかどうか、うん、じゃあもうほぼ痛くないってこといや痛いやろその時はその時は痛いよちょっと顔いもんっとちょっとちょっと確認してみてかか変わってるよひげ<笑>はあるよひげないじゃんひげはまあ剃っていただいた分が あってあ、でもなんだ見た目変わってないから<笑>その一生懸命見ても<笑>見た目がってでもさ、はい、その俺ねなんか知り合いがやった時は、うん、結構ね、まあ、それの人ひげ濃いっていうのもあると思うんだけど、うん、結構なん赤くなってたのよああそういうのはないねう、ね、あ, あ確かに。 いやいやそのなんないちょっとイケメンみたいな目で睨んで<笑>私綺麗でしょみたいな顔してた今俺かっこいいだろうお前は今日抱きに行くぜじゃないのよ<笑>言ったらそのもうなんか膝ちょっと上げて、うん、みたいなことでしょそうよ膝を上げてでなん<笑>までゆっくりやってえっ いや大大 そ, そ, そんなさ、うん、がっつり足上げんのかな上げんじゃないだって上げんと俺が体勢きついことになるそうかこれぐらい耐えられんのかうん映らないように頼むよそれはもう動けるんだからそっちはでもさ映、うん、ったとって、うん、それもう見えないでしょちっちゃくてえん、ー、でやねんえずっともう 単勝でやらせてもらってないわええ。やらどいない変な言い方。<笑>やらせてもらってないわけないや。やらせてもらってないわ。失礼します。はい。うお結構行くな。<笑>大胆にいくな結構。いやこれ無理やな。<笑>もう丸出し状態。まあでも丸出し線とね。そうそう結局それできからね。<笑>うん めちゃくちゃずマジで<笑>どうしたらいいんだろうっっ 今, 今そのスタッフの方のおかげで隠れてる、うん、介護みたいなので要はね自分がこう自由に動けなくなった時とかにやってもらわなきゃいけないじゃんなるほどねその時に怪がない方がいいんだって、うん、やっぱり確かにね清潔感が保たれるというか確か に,、ね確かに そ, うそれを聞いた時にあ本当そうだなと思って人生もう100年時代、うん、ってなってくるとね日本の未来をいやもう股間そられながら日本の未来を売れるな股間そられながら<笑>もう今上星空じゃないと成立せんよそ の, その感じ<笑>満点の星空見ながらじゃないと無理よ<笑> あここ痛かったらマジ嫌だな怖えなはいははい、はい大丈夫ですえ全然痛くない今のは全然痛くないはいあおい痛いですね<笑>頑張ってそう頑張るしかない マジで痛いあ本当あ あ, あ, <笑>、ねねはい、あ、痛い痛いねはいああ、痛いああ、マジで痛い 中心地、痛いね。いやいやああ、痛いねー。独特の耐え方、もうほぼエヴァの耐え方してるけど。<笑>痛いよよ、もうどこにいてもやっていいかわからんだよ。余裕じゃん。うん。この辺はね。今どの辺、ね、今中心地また来て、ちょっと痛みがあるから。 でも最初よりやっぱほんと慣れてるわ、えー、ああ最初マジで痛かったなじんじんしないのその残り痛みみたいなさ あ, あ全然全然全然もうその瞬間だけは分かへえー、もっとみんな痛がってるイメージあるけど普通へえー、ええー、え、あのー、やっぱり場所によってあと毛ええええの色も 痛いですよ。へえーねあ。なるほど。あ、痛いですね。これは一回何分ぐらいやります？いやいや男性の場合は四十分ぐらい。ああ、えーえー。怖い。めっちゃ怖い。一旦お玉あげましたああ。空中浮遊させてます。<笑>いや浮いてはない。<笑> 浮いいてはな、ね、手, 手動で持ち上がったり<笑>でもこの痛みの怖さの方が感情的には強いけんもうその恥ずかしさはないえもうどこ今やってるお尻周りをだこれもね怖いのよねなんか痛みはないです痛みはないけど痛みが来るんじゃないかっていう怖さあやっぱあの 濃いところのね毛が濃いところの痛みは知ってるけど、ね、そこで痛み来られたらめっちゃ怖いっていうどれぐらい怖いえなんかその…ベトナム来てすぐ横断歩道を渡る時の怖さぐらいなのかま、うん、たまた…オビロン・食う前ぐらい。全然怖ないやんいや怖いやんグロサゲってこと、うん、あの怖さいやでもあれぐらいか 怖い？全然怖いない。それはそれや、それは。<笑>それは。え？おしまーす。はい。どこ？ああ。どこ？どこやられてる？お尻周りです。痛いねー。お尻周りどちょっと詳しくちょっと言える？肛門周りです。で、そうわかんないよ。周りは。え？上とか下とかあるじゃん。の股間よりのあたり。ああ。おたまと。あ。 お穴の要は間のさそうそうそうそう股部分でしょありの戸渡りありの戸渡りいやありの戸渡りあり<笑>の戸渡りなんかフィルワルの川渡りみたい な, ない<笑>そんな言い方じゃないね映せないからさちょっとどこやられてるか言ってくんないと そ, だからそこですよまだそことそこうそうそうこがねなん何それそえ武藤刑事のポーズしてるやん いえ急にいやいたい違うやらせんなよまだありませんうん比較的長いのここえ広いんかな広くないと思う何だ<笑>そこ広いっていう感想<笑>聞いたことないあっ<笑>何今の声マジで痛いのよ当たりがそうなんかでもお前もさ<笑>そのこの 丸出ししてるのはさ慣れてきたって言うけどああ本当俺もお前のうん慣れたわ<笑>いいよ<笑>マジでマジでもう見慣れすぎてさああ映してもいいんじゃないかなって思ってきてるわけ<笑>いやそれはもうコンプライアンスが分かってないよ<笑>なんかいけるんじゃないいけてる映ってるわはい照射しますあ 全然写しててる、今。ちゃんと。写さんでいいよ、ここは。本当に。完全に竿だから。竿あるある。無なく な, な, なった無くなった。やばい。はい。はい、大丈夫です。めっちゃ、ケツをね、うん、開かれて照射されております。今 力入れるなってあ<笑>あの馬馬みたいに堂々堂々とされてるこれじゃあ痛みより怖さってことそうね痛み痛みは今はないね今だってお尻周りあでもねやっぱ中心地中心地周りはやっぱ痛い痛い痛いやっぱりはい いや、痛みも耐えれなくはないわ余裕はいというわけで終わりました、えー、ひげ脇、うん、ブーヤ用あのー、まあ正直ね痛みはありましたただね自分がこう綺麗になっていくっていう感覚はすごいあるしまあこれでねひげがなくなったりとか、まあ、ブーヤ用部分が清潔感保たれるなら 痛みを伴っても美しさを手に入れるためには皆さんやってみたほうがいいと思いますそしてこちらの YouTube の動画を見たよという方限定で湘南美容クリニックベトナム院さんから初回 10% オフレンチャンちゃんいただきましたありがとうございます<笑>こちらに LINE した際にはそちらお伝えくださいそれではまた次回お会いしましょうさよなら